はいどうもメャです本日私はですね今、小田原駅の方にやってまいりまして、ホテルインディゴ箱根強羅さんのですねシャトルバスで今ね、ね到着したところで、ですねこの同じ場所でですねヒルトン小田原さんのシャトルバスがね、えー、来ますので、それに乗って、これからヒルトン小田原さんの方にね向かっていきたいなというふうに思います。いや今日もね天気がめちゃめちちゃゃ良くて 最高な気分です。ということでね、早速向かっていきたいと思います。行ってまいります。 到着しましたチェックイン手続き待ちですと大体10組ぐらい待ちっていう感じでしょうかねはいちょっと待ちたいと思いますはいサクッとね今チェックイン手続きが完了いたしましてこれからねお部屋の方に向かっていきたいと思いますはいということでね本日は10階のですね角部屋ウェルネスピュアコーナースイートというお部屋に朝いただきましたはいここに入っていきたいと思いますいやでもねやっぱり賑わってますね 廊下、そして扉なんかもね、なんかいい感じですね。ということで、本日はこちらの1019のですね、コーナースイートという形になっております。じゃあ、ね、開っていきましょう。はい、とりあえずね、なんかルームキーだと開かなかったので、アプリでね、開けさせていただきました。荷物はね、もう入っておりますね。ありがとうございます。ということで、一通り電気をつけてですね、 はいといととうことで電気をつけましたので、中ね見ていきたいと思います。おー、やっぱ和室があるといいですね。なんかね、めっちゃ広いという感じではないですけど、なんか旅館のね、お部屋みたいな感じで、いい感じですね。はい前回泊まったスイートもね、こんな感じのはいコーナールームで、めちゃめちゃ綺麗ですね。ははい、はい、はいい 確か前もね、こんな感じだったかもしれないいいじゃないですか、コーナールームで、がね、このように見えて。はいという感じでございます。では、ね、ちょっと詳細、えー、見ていきたいなとい う, ふうに思いますけれども、はい、まずエントランスです、はい、玄関、ね、エレベーターホール出て左手側の一番奥ですね、この1019、ここのね、真ん中らへんが、ね、プレミアムスイートだったかなというふうに思います。 はい、でこのようにここでね靴を脱いでいただく感じとなります。スリッパなんかもねこのように置いてございます。はい。そして左側なんかあるのかな？特にはないんですね。はい。スケーなどはこうやって置いてございます。で入っていただいて右手側でしょうか。これがね洗面、はい、洗面台は一箇所ですね。 鏡めちゃめちゃ広い。こんな感じの明かりですね。はいで早速、テスコム製のドライヤーがこのように置いてありまして、クラブツリーイブリンの石鹸、そしてアメニティ類ですね。定番のアメニティが置いてございます。グラス類。そして、足元にはタオルとゴミ箱、まあ、椅子なんかもねご準備されております。でこちらがバスタブ。はいまあ、こんな感じの。 大理石帳でですね。まあ年代相応っていう感じはありますけど、清潔感あって、非常にね、使いやすそうな感じございますね。はい。まあシャワーなんかもね、問題はないと思いますけど。はい。まあこんな感じの水圧。申し分ないかなと思います。はい。バスタブですね。で、洗濯物ね、干すロープもあります。これね、プールあると非常に嬉しいですね。 ここがね、めちゃめちゃ広いですね、スペースがね。はい。で、入っていただいて、左手の方に、こういった鏡がね、あります。何の後だろうな、これ。ね。<笑>なんかありますね。はい。で、正面がミニバーグ。グラス類がね、このように置いてあって、電気ケトルとお茶。はい。ギルマー製のね、セイロンティーとか、緑茶。そしてドリップコーヒーなどありますね。で、スプレッソマシンは特になさそうですね。 そしてアイスペールでございます。で、足元冷蔵庫ですけど、特には入ってございません。左手がコーヒーカップという感じですね。はい。そして、じゃこちらがお手洗いでしょうかね。はい、失礼しますという感じで。はい、もうね、サンダル。スリッパが並んでおります。で、このような感じのウォーシュレット。で、洗面台などもありましてね。いい感じじゃないですか。はい。 で失礼しましたという感じですね。はい。で、エアコンのパネル、こういった感じでねございます。はい。つけておきましょうかね。はい。で、ツインベッド、こういう風に並んでて、なんかね、こういった間接照明もおしゃれですね。で、このベッドのね、花がはいございますけれども、あちらにね、なんかお着きのある青のね、差し色がまたいいですね。はい。で、ベッドの方にはね、こちらに。 はい、コンセントがございます。で、ナイトとかね、読書灯とかのスイッチパネルがございます。はい。これは、あれですね、名前が出てこないぞ。あれですよね、松ぼっくりか。松ぼっくりがコーティングされてますね。はい。で、こちら側にもね、コンセントがございます。はい。で、こちらの収納スペース、押しれですね。はい。まあ、特に何か入っているわけではありませんけど、しまっていただくことはできるといった感じです。 はい、で、こちら左手の方に空気清浄機、めっちゃいかついのありますね。はい、こんな感じの空気清浄機がございます。で、電話機だったりとか、こういったね、調光を調節できる照明のパネルですね。はい、そしてこちらにコンセントがあって、USBA と LAN もありますね。これいいい、ですね。はい、電話機と。 でおやつがございます。こんな感じね。で、お水ですね。イロハスだ。でもなんか変わった感じのイロハスですね。こんな感じでしたっけ、イロハス。いいですね。はい。こういう感じで、まあ、テーブル、机の中、なんか入ってるわけじゃなさそうですね。から、から、常人がございますという感じです。はい。で、えー、テレビがこちらにございまして、 角度は変えられなそうですね。なので、まあ、ちょっとね、あのー、アマゾンファイヤースティックとか挿すのはちょっと困難かもしれないですね。まあ、結構大きめのね、テレビがございます。で、こちらが和室でございますが、はい、こっちもね、独立したエアコンがございまして、はい、こんな感じの和室。いいですね。ここでね、まぁ、あ、レイん遊ばせるのが一番いいですね。 そしてこの中にね、セキュリティボックス、セーフティーボックスがございます。で、こちらに、はい、砂い木ですね、浴衣、ございまして、この下は空という感じです。そして、反対サイド、これは加湿器でしょうかね、加湿器。そして上の方にはね、ハンガーがございまして、 アイロンとアイロン台がございます。こちらもカラー、こちらもカラーという感じですね。なんか和室があるとね、個人的には落ち着くんですけど、皆さんいかがですかまあやっぱりちょっと古く感じるでしょうかね。人によるかもしれないですね。で、押し入れの方には、はい。このようにね、布団もあるので、まあ、畳でね、寝るっていうこともできるので、まあ結構ありかな。久しぶりにね、 畳で寝てみようかなみたいな感じはありますけど、まあ、ご自身で手、ね、術とかは当然やらないといけなかったり、畳まないといけないというのは当然ありますけどね。はいでまあ、ちょっとしたこういった絵が、ね、飾られておりまして、間接照明が、ね、あるといった感じですで。こちらを開けていただくと、バルコニー、はい、このようになっていて、チャベルですね。はい、チャベルがこのようにございます。おお、高い。そして眺望見晴らしはね。 天気もいいことあって非常にいいですね。このバルコニーやっぱちょっと怖いですね。<笑>はいまあ、こんな感じのね、えー、ビューとなっております。いかがでしょうか？いやあ、いい天気。はい、ではね。中の方に入っていきましょう。ということでね。まあ、今日はこんな感じでですね。こちらの、えー、ウェルネスルア、えーえ、コーナースイートというお部屋にね。アサインいただきました。まあ、ウェルネスっていうのがねまあ、多分。 いい感じのいかついね、空気清浄機が入ってるからだと思いますけど。はい。こんな感じのお部屋に一泊させていただきます。いかがでしょうか。はい。ということ で, ですね、久しぶりにこちら、ヒルトン、小田原さんの方にね、今、チェックイン手続が完了いたしました。ちょうどですね、えっ、ー、と、インディゴ箱根ゴーラさんのバスが、 えー、小田原について、ちょっとね、あの、ヒルトンさんのシャトルバスが遅れてたので、まあ、無事に乗れました。まあ、やっぱりね、20、25分30分弱ぐらいね、かかりましたね。で、無事にね、手続きも完了いたしましたけど、もうね、10組ぐらいやっぱりチェックインのね、えー、列待ってまして、まあ、どうですかね、30分ぐらい で、チェックイン手続きができたかなという感じです。今ね、やっぱり週末とかも含めて結構ね、混んでるみたいですね。はい。で、だいぶね、久しぶりでございまして、まあね、いろんな等のね、ご案内などもいただいてますけれども、 まあ、今ね、10もう7時になるところで、今日はね、17時半からレストランをね、予約しておりますので、もうあっという間ですけどね、えー、レストランの方に行って、まあ、食べ終わったらですね、まあ、とりあえず食べるわけではないんですけど、カクテルタイムの方に行ってですね、まあ、どんなメニューがね、出てるのか、えー、っていうのと、ちょっとお酒飲みたいなというふうに思いますので、ちょっとそちらの方に向かっていきたいなと思います。ということで、行ってまいります。はい、今ね、キッズスペースが貸し切り状態ということなので、とりあえず地下1階のね、 えー、キッズスペースの方に向かっていきたいと思います。キッズスペースですね。奥にはね、ボーリングとかゲームセンターがございます。はい、キッズコーナーの方にやってまいりました。まあ、こんな感じのね、広さで今、貸し切り状態ですね。はい、レイ君も遊んでおります。何やってんのスティーハウス。キュリーハウス。うん。だから、水しいんだ、作るの。 はいご飯行く。レイくんはグズグズです。ご飯ですけど遊びたくてしょうがないです。唇が出てます、ね。レイくんご飯食べて遊び行こう。行かないってこと？じゃあご飯食べて遊び行ってプール行きましょう。オッケー。行かないってこと？ 違う体力に行きたいってことでもご飯も食べないとお腹すいちゃうお腹がくないはいとりあえずですね今レストランの方にね席ご案内していただきましてこれからですねちょっと料理見てこようかなと思います結構ね やっぱり週末週末ではないんですけどねあの混んでるみたいなのであのなかなかね写真とかちょっと難しいかなと思いますので、まあ、持ってきたやつを、ね、ちょっと見ていただければと思いますはい、天ぷらとかも美味しそうですねそしてパンとかですねはい、そしてねお寿司までもございますはいそしてねデザート類ですねここら辺もねケーキなんかも非常に豊富です はい美味しそうですねはいレい用にピザだったりとかエビとかポテトナゲットそしてお寿司と天ぷらですね結構種類豊富でいいですねはいそしてうどんとかローストビーフなどもねございますいいですね今、はいまあ、こんな感じでですね天ぷらお寿司そして何でしょう豚肉みたいなやつとなんか牛のやつとエビそしてねうどん 三人豆腐とかですねもうデザート類が空いてるところからね持ってきたっていう感じですねはいということでいただいていきたいと思いますこのお肉お肉豚肉プルンプルンですようん香うばふうまっそしてシースーですねイカです、うん、はいそしてローストビーフをいただきます うん、まうほんにね、あのー、種類は豊富ですし朝食会場もここなんですけどめっちゃいい感じでテンション上がりますねで時間もね、まあ、ちょっと90分制ということもありますんでそのままちょっと頑張って食べてですね、あのー、ラウンジの方うイブニングカかテてるどんな感じなのかも含めてちょっと見てみたいなと思いますんでとりあえずいただいて、あのー、ラウンジの方に向かっていきたいと思います いいよ食べてうんすごい大っきいね指食べてるねんちっちゃかった<笑><笑>もう食べれたすごうまい オーシャンラウンジの方にちょっとね寄り道していきたいなと思いますいましょうはいお料理とかはね、まあ、こんな感じであとはねお酒を飲めるという感じでしょうかねはいということでもうねお腹いっぱいになるのでお部屋の方に戻っていきたいと思います<笑> はい、ということでですね。ヒルトンプレミアムクラブジャパンのバースデー特典のケーキはいの、オープンザ オ, オレンジでしたね。こんな感じの可愛 い, いマーマレードっぽい感じのね。でもお花乗ってて可愛くない。可愛くないの可愛いでしょ。でもお花乗ってる。はい。はい、ということでですね。とりあえずね、めちゃめちゃお腹いっぱいです。これからですね。あの準備をしてプールの方にね。向かっていきたいなという風うに思います。プール、今ね空いてるみたいなので行ってまいります。 はい、ということでね、これからあのプールの方に、えー、向かっていきたいなと思いますけど、えーと、3階を利用すればですね、こちらの浴衣だったり、館内着でですね、えー、移動していただくことができるという感じです。館内着の場合だとですね、あの1階のレセプションとかロビーは、えー、通れませんので、3階からね、えー、プールとか大浴場に向かう感じになります。じゃあね、向かっていきます。はいこんな感じで、バーデ島の方にですね、向かっていきたいと思います。がねねこっちの方です、ね はいこれがね、スパですね。もう今営業してない感じですね。で、この奥のね、通路に向かっていく感じです。懐かしいですね。なんとなく覚えてる感じです。はい、こんな感じでございます。この下がですね、プールだったり、大浴場という感じですね。プールだなぁ。とりあえずね、エレベーターで降りていきたいと思います。はい、プールの方にね、終ってまいりました。まあ、こんな感じで、子供がね、遊べるようなプールはこういったところでございます。 いい感じだね。はい。ということで向こうの方にはね、それのプールがねあります。じゃあここでヘイくんと遊んでいきたいと思います。すごい。はい。ということでプールね楽しんでして今お風呂の方も入ってきてですねお部屋の方に戻ってきました。大満足です。もうだいぶね。 眠いですね。あの、1時間30分おきに、あの、めっちゃね、水が出てくるやつが、もう本当にね、すごかったですね。れい君もびっくりしてましたけど、すごいね、はしゃいでまして、今ね、結構眠そうな感じですね。温泉もね、今日、今回だいぶ入ってましたね。はい。ということでね、まあ、今日は、あと1時間後からまたね、えー、こちらの方からライブをお届けする予定でございますので、そちらのアーカイブにつきましては、上の方にリンク出しておきますので、よかったらね、そちらもご参照いただければなというふうに思います。 今日はね、もうゆっくりさせていただいて、また明日の朝、朝食でお会いできればと思います。おやすみなさい。はい、本日もね、天気は非常にいい感じでございます。綺麗です。 早速ね席の方にご案内していただきましたこんな感じでですねメッセージございますねおはようございます素敵な一日になりますようにということではいご飯のねおすすめスポットなども記載がございますこういうの仲いいですねそしてヘルトンオーナーズの限定のねドリンクということで、まあ、アイスチョコレートをオーダーさせていただきましたこの小田原レモネードもね気になります妻がねねモネードとホットを、ね 注文しておりました。はいということでね、まあこんな感じで持ってまいりました。いやー美味しそうですね。ヒモラなんかもねありますし。 タラダ関係はい美味しそうですまあ何よりねこちらが卵かけご飯納豆ご飯用のご飯と海鮮丼ぶりとココナッツカレーでございますねはい頂 い, いていきましょうはいそれではねいただいていきたいと思いますやっぱりねこちらの海鮮丼しらすネギとろネギとろなのか、はいえー、とアジでなんかね あの桜えびみたいなのもあったんですけど私は見かけなかったのでこのままいただきます卵しか食べてないけど<笑>うまっのりがうんやっぱこれがなんか小田原感ありますね味とかねうん なので、まあ、近場だと、ね、小田原でこういったものが食べれるので次回は、ね、富山でもまた、ね、美味しいのが食べれるみたいなのでいつかダブルツリー富山さんも行ってみたいですねうんうまい今日うは、ね、比較的、えー、っと遅めの、ね、時間に、ね、朝食を取らせていただいたんですけど結構、ね、補充が間に合ってなくて、ね、結構少なかったですねはい、まあ、海鮮とかは、ね、あったので良かったですけどシューマイだったりとか あっちのサラダとかね、あの補充がちょっと遅れてしまってる感じではありましたけど、まあ私にはあまり影響なかったかなと思います。これ食べ進めてお部屋に戻って、またね、今日はあのレイ君とプール三昧したいなと思います。はい、こちらがですね、シラスオムレツでございます。今日はね、シェフ130個ぐらい作ったみたいですね。はい、これもね、いただいていきたいと思います。はい、それじゃあね、シラスオムレツいただいていきたいと思います。はい、こんな感じで。 シラス見えるかな。はい、結構ね、入ってるんですよ。はい、こんな感じ。ほら、トロトロで入ってますね。はい、じゃあね、シラスオムレツのチリソースでね、いただきます。めっちゃ出来たて、湯気出てます。うん美味しい。これね、皆さんチリソースがね、意外なマッチ度をするんで、ぜひね、食べてみていただきたいです。 いうことでね、朝食を食べてプールの方行って温泉入ってねお部屋の方に戻ってきましたまあれいくんねやっぱりちょっと遊び足りない感じでしたねまあ、やっぱりお子様連れにはね本当にあの最高のホテルじゃないかなというふうに思いますあとは団体さんとかですねテニスやったり卓球やったり温泉入ったりね観光したりという感じでございますはいまあ今回はね、まあ、畳のあるお部屋で今ねこうやってゆっくりさせていただいてますけどまあやっぱりね 今回の旅はもう本当温泉巡りだったなっていうふうに思いますんで、本当にゆっくりできました。またね、えー、訪れたいなというふうに思います。まあ、朝食につきましてもですね、やっぱり地元のね、あの、ジだったりとか、あの、お刺身なんかもね、出てきて、海鮮丼ね、作れる感じも非常に良かったなというふうに思います。で、今比較的ですね、あの、リーズナブな料金で宿泊していただくこともできますので、まあ、うまいタイミングをね、あの、チェックしていただいて、できるだけね、お得に、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 次回の動画もね、チェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。